<音声>・もしもし相棒聖火リレーの動画見た聖火リレー走る人まだいるんだてっきりもうみんな辞退したのかと思ったいやそりゃいるでしょうそれより動画見た紐って走るだけだろそんなの見ねえよそれだけじゃないんだよそうなんだとりあえず LINE で動画送るから見ておうところでさお前どっから電話かけてんのメインチャンネルはじゃあ動画送るから見てね あっちょもしもしもしもし